今日はそう、ゲストがいるんですよ。は ど, どうも、ほうななみです。よろしくお願いします。えね、けいしもね、え、また出てる。<笑><笑><笑><笑><笑> いい<笑>やはり気持ちいい気持ちいいいやのやつつ寒るるあし気気持持ちちれそこから景色がもう絶景が見えるんだ。絶景ね 違うあれ持ってきたんバードコールこれね、はい、バードコールで野鳥とお話ししてみませんか木の棒を握って、はい、ストラップが結んである金具を左右に動かしてみるとキュッキキュッと鳥を呼ぶ声が回す速さや加減で素敵な鳴き声が生まれます上手に野鳥とお話を楽しんでくださいはい回してみますああ鳥見こっちで回すとこっちじゃないんだあ<笑> <笑>じゃあこれ、これなんてかけるだけじゃないの。<笑>で、気をつけたて、さあ、まゆさん、旅館で一人でこうやってとって、ガンガン乳首が。え<笑>、胴<笑>体に行くっつけて、本当に一人で行ってるの。あ、一人で行ってる時と、うん、あの温泉好きな友達と行ってる時と、やばい、本当に一人で行ったらすごいね。みんなが見てる、なんか山登りのシーンになってもう3、三四分にまとめられた、うん。 見ても、んそのハードさは伝わないけど、うん、あれを撮るだけのために6時間とか山さん寄って、うん、でクマかもしれないクマとか鳴りながらずっ、うんね、と鳴らしながらで、誰もいないのに王族と歌ったり「うん、あれへみたいな「うん、クオさんいるよ」とか言いながら登ってたりとかするから結構。<笑> ハード、めっちゃ怖いしだいぶ怖い、うん、でヘビが一番危ないからヘビ、うん、もこう来ないようにまた先に棒とかでつついたりやぶ、うん、の中へってして入ってるから、うん、結構ハード、うん、まあ、見つけるまで時間かかるじゃん、うん、見つけた時の感動はで も, もう人しよう「うん、あった!」みたいな、うんうん、変な生き物いるかもしれないし、うん、噛まれるかもしれないし、うん、とかって怖いよもう、うん、ある日どころじゃないもんね本当にそうけど、ね、やばいやばいやばい<笑>みんなね<笑>付き合ってくれる いやまあって愛の、うん、気持ちではいけないんだなと思った。あそ愛気持ちではいけない。え、う、ミ、ん、ーちゃんはどうなの？ユーチューブとかやんないの？うちのね、まあ今はやっぱりまあ大体大体メインあたぶんたまには更新したいなと思ってるんだけど。うん、あユーチューブ？うん更新してよ。なんかまあこの通りね、あの全然今隠しちゃってんだけど、すごい父でかいの。<笑><笑>マジで父でかいの。ああ<笑>いいねいいねいいよいいよ。いいよ<笑> このお湯さ何時間も入ってるじゃないの、うん、か。まずね、入っちゃう、ね、気持ちいい。しかも四十度から四十二度に設定してあるって言ってて、うん、日本人が温泉あの一番好むお湯の温度は四十一度なんですよ。あ、そうなんだ。そう。だから多分ちょうどいいんだと思う。も、ま、う、あ、ね。オウでね落ちてきて落ちてきてやばいね。ねそろそろ。やろうか。やろうか。うん。フィクタックはなきゃね。行こう。フィクタックもよろしくー。よろしくー。やご飯食べに行ってきまし す,、うん、すごい来たよ。 <笑>カニ食べたいカニ。何つけたら楽しいないただき。何か食べよう、これ読むんですけど。三人は。カニ大好きなの。大好物なの。幸せ。もう半分ぐらい終わっちゃってる。もう半分終わった。一日は。 あ、んことうん、楽しい日々は、十分じゃない。だから一日長いですわ。うん、なんなら。み<笑>たいに嫌いな部分ないの。な、はいだ、うんだ、すごい。富士山。超綺麗、見て。ほら、いいだろう。大涌谷の。うん。なとあれ、せんの。てっぺん。てっぺん。<笑>箱根ジオパーク。箱根ジオパーク。箱根ジオパーク。 あれこれ卵食べると何がいいんだっけ何がいい、うん、何がいい<笑>これ延期ないんだよね、だってやっぱさぁ、卵食べながら登れるところがあったはずなのに見つかんないここの宮城屋さん記憶あるあ、聞いてみるあの卵売ってる人にすみません、あの卵探索ってどこ探索したらいいんですかもうここら辺しかないですねなんかあっち行けるとこありましたよね昔はあったんですけど、今行けないんですあ、行けないんですね、あじゃこの辺も わかりましたありがとうございますやっぱ足 つ, つけたんだよ、ね、なんかでも今日はガス 濃, 濃度が高いからちょっとさっきからむせますね、うん、むせる苦しいていうかわかんないそういうふうに言いれたら苦しくなってきたのかわかんないけどすごいガスの匂いがそねそうなの私結構慣れてる方なんだけどめっちゃきてるからこっちでも何もないよねロープウェイ乗り場だからあそうなの、うん 彼女たち n う w ってあげていいよ<笑>彼女たち<笑>彼女たち n うね<笑>。宮城屋さん有名なのかなお目星有名なんじゃない小田原さん口の中が。目星のめっちゃ酸っぱくな<笑>ってきな<笑>これあの視聴者プレゼントとかしちゃってもいいぐらいで い る, いるんだったら次から視聴者プレゼントしようから押してくれる人はコメントに「プレゼントあったら応募するよー」って書いてくださーい<笑> 30人以上になったらプレゼント資格するひらめきルームひらめきルームで次の部屋のお話を聞きますはい行こうお茶とる終わりそうだねあ れ, あれ<笑> 終わらないですか、部屋にいけない。ええー。そういう感じ。だいぶ、あれだね、このホテルについて詳しくなってきた。詳しい。<笑>マジで詳しい。マジで詳しい。案内できるぐらい詳しい。あ<笑>、だい。相手ですみたいなやつやったし、ね<笑>うんうん。ボリューミーすぎる。おお。多いね。多い。 なんとか終わりそうだから、うん、いやできたよねてかできてるできてる全然最後に大謎とかすごいのないななんかない限りはこの調子なら余裕確かにあの謎の謎くらみたいなプロみたいな人は早く終わってたね早すぎでしょマジでそうよね<笑><笑>ちょっと近さがなかったのにすごい差がついて<笑>できた ー, き ー, きーお邪魔します めっちゃい い, い見て見てすごいここで撮きたくないもううちの映画いないでしはい、すご い, ーすごいやばい次の謎へ<笑>進みますでは。